今夜は500年に一度のカレー流星群んが見えるはずじゃカレーライス<笑>カレー流星群んなにそでまあ流れ星の大群やな あ, あおー始まったかのもっとジェンダーズにバンバン出動要請が来てガッポガッポ儲かってうちのラーメン屋も宇宙にチェーンテができるくらい繁盛して 叶もうちょっとくなかた高くなって胸も出てほしいななんて な何だってボムスターにい え、huh? っ、uh -oh. こんーイジイジなつか、うん、れとくんやな そんなボクにボこんなことした 名前があるのかな。名前らしいもんはどこにもなかったで。今日からお前はヒロシだ。なんでヒロシやねん。喜んでいる。<笑>さあ、あヒロシ、そろそろ寝るぞ。僕はお前よりお兄ちゃんなんだからな。ちゃんと言うこと聞けよ。 シロボンやるじゃないへへなんだってボムスターニコーだからね ー, やおー一緒に寝てほしいボム、えー。ま、子守唄でも歌ってやるんやな、うん、頼むから早く寝てよねポ ー, ポーママって言うとるみたいやなー。えお母ちゃんが恋しゅうなったんやろ プ、oh. プ、uh -oh. uh -oh. uh -oh. し, それに早くしないとかもね。 アハハハハ 土の大陸ってどこだ、ボンゴここから西の方よキャラボン星は広いで無事、ヒロシのお母ちゃんを探し出せるんやろか任せてよ、うん、なんつったって、ボムスター、ニコだからね、パオ ー, ーだから、それなんやねはいはい。とにかく行きましょう土の大陸に行けば、何かわかるはずよ、はい、って、何やってんだよボムスター、ニコはお腹すくんだよね ちょっと旅行に来たんけないのよいいいいいいいいあの何よあのお題がまだなんすけどえ私が払うのえあの人たちの分もえひげひげだうちげえちげえうちげえちげえシャウトどないしたんやあれ払いはあの小娘にって言われたんすよちょっと小娘って誰のことよ うんじー、うん、さあぱい ともしかしてアイラもクイにゲッっちゃうか、えー、なかなかやるじゃねえか え, えー似てるけどちょっと違うお前らきりいとぜおのこにしてやる は, は、えー、あ よしこれでお前たちも俺様の子分だええー、さあ、これから兄弟の杯を買わすぞイエ、えーイ<音声>杯って、もしかしてこの鍋のこと何してんのよひろしもお腹かすいちゃったらしいんだえ つかまえた、っと、だとえマママエレファンて実は俺たちは ただの盗賊ではない宇宙にひとつしかないものを狙う大盗賊になるだなんで驚かねえんだよそういう人他にも知ってるし…見た目も一緒やしやな<笑><笑>最近俺様は素晴らしい情報を掴んだのだ 実はエレファンの一族には、宇宙に一つしかない魔法のなんとか、というのがあるらしいとな。魔法の何。おそらくは魔法のランプ。こうすると願い事が叶うというあれだ。流れ星と一緒だね。やろうでも、こうしては俺。父、えー、の大陸へ行くぞ。待って。ねうん、どうして。あたしたち、やっぱりあなたの仲間になるわ。えーえー、おお、やっぱりそうだろう。 何言うとんねん。お前らはジェットアズやで。シャウトの考えが読めた、ボンゴ。うん。どういうこっちゃチゲチゲ団にママエレファンのところまで案内してもらうつもり、ボンゴ。なるほどお前らキャラボン製のチルはようわからんしな。ただし、お前たちは新入りだからね。たっぷり働いてもらうぞ。まずはなんか、ゲをしろさあ、皆さん、会社でャレチゲチゲ これじゃとても足りないわよもっと持ってきなさいえそこじゃないってああもう使えないわねおい話す気になったか宇宙に一つしかない魔法のあれはどこへやったんださあねこいつもっと気分よくなれば教えてあげてもいいわ<笑>お前らもっとちゃんとママの世話をしろ<笑> どカクシュがってんだマボーのあれは必ずこの星のどこかにあるはずで。ヒゲヒゲヒゲヒゲなにジェット図がこの星に現れたんだとみろヒロシきれいになったら。ほらヒロシ邪魔しない。 なんとこで飯炊きなんかしててえんかいなわいら仕方ないでしょあとに信用してもらわないとこのままな崩しにチゲチゲだになってしまったらどないすんねんチゲチゲあっメシでか今できますよってもう意思も通じてるぼんごお前たちいちばいって鍋の材料を買ってこいチゲチゲ、うん、すみませんでしたタコ近頃のカクトクトラ本当にすみません チゲチゲ団の分は払いませんからねお前らもチゲチゲなんだろう？違いますじゃあんでその頭の鍋はえっとこれはライパンダボンゴえ僕のはミルクパンわいのは鍋やすんまへん謝っちゃダメでしょえ<笑> お前らちげちげだんだな違うんじゃま嘘つけじゃあその頭の鍋は何だだからこれは…ライパンだぼんが…ワイのは鍋や…すんまへぇ、ええ…せや忘れとったでワイらはジェッターズやったんやこれ見てねなにお前たち、ジェッターズのバッジまで盗んだのかなんでそうなるんやいい加減な嘘を作らジェッターズは鍋など被っておらん わいのは鍋べやほんまカニんやでえー、本当に違うんだってば私たちは全ったいずうわあ<笑>ファイヤーボー ム, <笑>ーボーム<笑>ダメフフフフフフフフフフフフボムスター。フフフフフフフフフフフフフフ うんうん、っうわっいいぞ <笑>バカな奴らに俺が手を下すまでもなかったなずっとそこでおとなしくしてるなあ<笑><笑> しろいいボン泣くなひろし白お兄ちゃんがいるだろう 限ってもしかしてたすけにきてくれたの ちょっと、うんうん、何どうしたの、うん、エレファンの子どもが脱出してくれキャラも出してくれて、<笑>それでジェット星に墜落しただと そういえばさっきエルファンの子供がまさかもしかしてワイラキャラボン性のお尋ね者になってしまったとちゃうかもしかしなくてもそうよ心配するなひろしなんだって白板兄ちゃんはボムスター行こうなんだから お前が一番心配 だ, ーだーというわけで次回もヒロシのママを探してキャラボン星を行ったり来たり本当にママに会えるのかなあどうしたのよシロボン僕主人公なのに一回もボンバイシュート打てなかったういほなさいなら げようとしただけなのに、なんかもう大騒ぎそしてお話は続づくさあ次回はキャラボン星のお尋ね者になったジェッターズのお話よっなんでこうなるわけまあヒゲヒゲだかチゲチゲだか無情だかアーチョウだかヒロシだかヒロキだか知らないけどなんとかしてよねボ第12話キャラボン